Step 5 Partial Derivatives 変微分今回のモジュールとしては変微分をよく使いますからまあ見たことある人は多いと思いますけれどもちょっとレビューしたいと思いますまずはえっ、ー、と皆さんご存知だと思うんですけれども一つの関数についての変数は、まあ、例えば y イコール f of x まあ、それが簡単な関数なんですが。そして、えっ、ー、と、それの微分。これが、まあ、多くの方は、高校で学んだと思いますけれども、大学で学んだ人もいると思いますが、まずはこれが dy dx イクル df x dy のことになりますよね。そして、まあ、これが、えっ、ー、と、 X の変化量に対する Y の変化量となると思いますが、英語の表現としては、これがちょっとフォーマルな言い方なんですけれども、Range of change of Y with respect to change in X。X がちょっとだけ変わったら Y はどのぐらい変わるのか。それがあの微分 の, の, の, の基礎なんですよね。 そして、一つの例を見てみましょう。例えばこれ、この関数が、まあ、y イクワル x スクエアなので、まあ、この形になるんですけれども、その簡単な微分にすると、とまずは x の次乗になっているでしょ。このエクスポネントを取って、前の方にコピーして、そしてこの、この x 次乗が、その2 が, が前に出てくるでしょ。そして、 エクスポネントは一つ下がる。そしてこれが x の事情じゃなくて、これが x になってるんですよね。まあ、これが割と簡単な微分のやり方なんですけれども、例えば、x イコールマイナス1のところには、この微分が、えっと、dy dx イコールマイナス2になります。これが、まあ、この表現を使うでしょう。 2かけるマイナス1イコールマイナス2なので、まあ、これの接線 の, の, の片隅としては、これがマイナスになってるから、えーと、このところには関数が下がっているとの表示しているんでしょう。そして、えー、と右側にすると、例えば、x イコール1のところ、dy イコール、dy over dx イコール2なんですが、それが、この、 表示には x イコール1を入れると、まあ、2る1なので、2になるんでしょう。これがと、左側にはマイナスだったんで、右側は ポ, ポジティブになってた の, の, ので、どこか に, には0に な, になっていることは、まあ、想定できると思うんですけれども、dy over dx イコール0のところには、まあ、どこでしょうと考えると、 まあ、この表 示, 表示で見ると、割と簡単に、x イコール0の場合には、まあ、dy dx イコール0になるでしょう。さて、例えば、この関数は、2つの変数を使ってるんですよね。x と y, z イコール f of x, y。まあ、これが、 直接その微分を取 る, 取るのはできないので、これが変微分、partial derivative と言いますね。じゃあ、例えば、こ の, この、えっと、変化量になっているのはそれが z なんですけれども、x が, が変わるとその z はどのくらい変わるのか。まあ、これが round d の, の記号を使って partial z over partial x、あるいは partial z, partial x との英語で読むんですけれども、この格好に入れて、まあ、その下に書くのは y との変数もありますけれども、この場合には y は変わってません。y は動いてません。との表示してるんですが、まあ、それが書かない場合も多いです。で、これも、あの、英語で rate of change of z with respect to x for constant y なんですけれども、まあ、y は変わりはなしで、でえっと、 X の変化量に対する Y の変化量と Z の変化量になります。そして、まあ、逆の方にも書けるんですけれども、partial Z, partial Y で、それ、X の変化量はない場合にも、これが、まあ、こういうふうには書けるんでしょう。で、先に言ってた通りで、まあ、この、格ととかは書かない場合が多いんですけれども、あの、 こういうふうに書きます。で、これが、まあ、一番よく見る形になると思います。そして、まあ、例を見てみましょう。まずは、この関数を、z イコール x3 乗 y-e の x る y 乗。じゃあ、まあ、これがちょっと複雑に見えるかもしれないんですが、どうやって、えっと、微分とかができるでしょう。 じゃあ、partial x, partial z, partial x にすると、先 の, のと一緒なんですけれども、この3をエクスポネントから前の方に引っ張って3になるでしょう。そして、x のエクスポネントが1つ下がる。3から2になる。そして、y については、微分はしてないので、y の代わりはありません。マイナスで、あの、この あの、E の XY 乗 に, についてなんですけれども、X の具 に, については微分したい場合なら、この Y はコンスタントになるから、この Y も, もう前のところに来て、YE の XY 乗になるんでしょう。そしてま あ, あの、逆の方 に, にも、あの、partial Z、partial Y、あるいはまあ、 変微分、round D とかに言えるんですが、この x3 乗 -xee の x ける y 乗になるでしょう。で、まあ、これが、あの、x についての変微分と y についての変微分 な, なんですが、まあ、あの、見たとり で, でと、最初 の, の 変微分、もう一回変 微, 分変微分にすると、とまあ、この2ががかける3になって 6XY、6xy-、で、もう一回この y は引いてしまうので、y 次乗 e の xy 乗になるでしょう。そして、まあ、 x1 回にすると、y1 回にすると、まあ、この場合には、まずは y についてはやるんですけれども、この partial z, partial y については、この関数、この 表, 示を表現を使って、x については変微分にすると、この形になります。その x の3乗が、ががまあ、これが 3x の事乗になって、 マイナス、じゃあ、これが X については、するので、それが -E、マイナス EXY 乗マイナス XYE の XY 乗。って感じになりますね。そして、これが、まあ、えっと、1回の変微分になってる数式は、この上の2つなんですけれども、下の方には、これが、えっと、2回の変微分になってるんですよね。